眠いふわりだよーみんなふわりの念願、四足歩行配信が叶ったよーイェーイあねえ、ふわり、四足歩行めちゃくちゃ速いんだ。あ Vtuber 界隈の中で、 多分ね、トップスピードを誇るのが眠いふわりだと思うんだ四足歩行のちょっとやってみるから見ててくれるかと<笑> ど, どうですか<笑>これ、あのー走ららせてた リズムよくいくからもっとねスピードがね速くなる予定です<笑>いいぞもっとやれありがとうわっわっわっくまさんだありがとうあーおだいりさまおだいりさまおだいりさまおだいりさまあーちょっとたたつんだおだいりさまおだいりさま <笑>あああっああどうにもならんわふわりの力じゃどうにもならんごめん<笑>ありがとうセットでおだいりさとおひなさま送ってくれてありがとうあのー、じゃあ立ちますねあらためまして 眠いフワリですはいあのさ四足歩行ふわり得意な話したじゃん四足歩行関連で一個思い出したまああのクレイジーな話を聞いてくれるかあのふわりがね空手こう友達と空手友達とね流行ってた遊びがあって飼い主と犬ごっこが流行ってた あの、あれだよ。あの、飼い主役と、こう、犬役をやって、もう全力の犬だよ。で、あのー、ボールとかあるじゃん。そう、スーパーボール。スーパーボールで、ほーらふわり取ってこいって言って。で、ふわりは犬役だから、ワンってこうやって、四足歩行でね、楽しく遊んでたんだけど。で、こう、で、あの、何回か投げてた時なんだよ。じゃあ、ふわり、もう一回ボール 取ってこいって投げてふわりはジャンピングキャッチしようとしたのスーパーボールを。えそしたらワーンスポッあのねスーパーボール飲んじゃったの。であの飲み込んだらわかるんだけどもうここにあるのここに。で喋れないの4足歩行しながらだしだから4足歩行しながらおおこおこ お, おって言って<笑>友達にね四足方向のまま助けを求めに行ったのおこおこ」おおこって言いながら<笑>友達がこう刺してこう、背中をねトントントントンってこう叩いてくれたのえここにあるからまだこうなんか喋ったりちょっとでも唾を飲み込んだらスーパーボールを飲み込んじゃうと思って、うん、ずっと「おお」って こ, うもこの位置で「おお」って言ってて<笑>でね「おおっ」ポロンって<笑>あれなれたの<笑>。 九死に一生を得たでね友達がね後で笑ってたんだけどこうスーパーボールを吐き出すふわりがウミガメの産卵みたいだったってやってさ<笑>ピッコロ大魔王の卵出すしおーぼーって<笑>それ以来ふわりはえっとよくさ芸人の人とかがさ大道芸でさ金魚を飲み込んで吐き出すじゃんあれふわりもできるから。 特技、ま、金魚はやったことないさすがにでも自由自在にここまで飲み込んで吐き出すことができるっていう話<笑>ありがとうあのー、ちょっとギフトありがとうえン、ー、いいぞもっとやれかけ軸4足歩行のことかな、ね、ちょっといやあの長い時間できるようにふわりももうちょっと掛き合ってみるわ。 ライム、それは草。ありがとう、ライムー。<笑>あ、リメちゃんだった。リメちゃんね。リメちゃん、ありがとう。ストロー、ストロー、ストローありがとう。ストローか、おだいり様くまさん。あなっちゃん、なっちゃん、ありがとう。それは草。なっちゃんのね、漫画ね、おくラばを送ればせながら読んだの。超面白かった。いい子ね。面白い。チケット使っちゃったもんね、全部。 お ス, トローストローおひなさまとおだいりさまくまさんセットありがとう NN ってさ母ちゃんだよね2号、母ちゃん知ってるいいぞもっとやれかけじかありがとうほっ鳥打ちやるぞふわりねこのね棒を装備したら絶対やると決めたことがある はいいーはいーはいーはい ー,、はい ー, はい、ーどうですかジャッキーチェンかなあ違うジャッキーじゃないブルース・リー ね、ブルースリー最初の方はこう棒とかコンクリとか何でも使うからねあいい感じですねあああ貫通しちゃった<笑>ありがとうタこれねやりたかったから嬉しいよ練習してよかったありがとうえ、え, え、あっクマ大葬ぎありがとう あ、消えちゃった。消えちゃった。ありがとう、うん、あの、コメントも読む。<笑>レッドキャッスル、キレキレな動き、かっこいい。おめでとうございます。かっこいいやっぱね、ふわりは、かっこいいんだ。強くてかっこいい。強さこそかっこいいんだ。は<笑>い。ちょっと、呼吸を整えながら、お待ちかねー いつもの行きますジブリモノマネーはい明日かに助けられてたたらばに戻ってきたコウロ六とその妻おときトキ幸六生きとったんかああ牛飼いがしくじてどうやっておまんま食ってくんだよコウロ六 んなこと言ったってよ。ゴンザ、心配ばっかりかけやがって。トキ、いっそ山犬にでも食られちまえば、いっそ山犬にでも食われちまえばよかったんだ。そうすりゃあたしはもっといい男見つけてやる。おトキー、堪忍してくれよー。ゴンザ、トキー、夫婦喧嘩はよそでやらんかい。 何さ、偉そうに。何のための護衛なのさ。普段たたらの一つも踏まないんだ。いざというときは命を張り上がれ。ありがとな。あんな亭主でも助けてくれて嬉しいよ。明日か。よかった。連れてきてはいけないのかと心配してしまった。通りかかる、えぼし。ゴンザ、後で礼を言いたい。 客人を案内しなさい町の人たち烏帽子様好楽へいよく帰ってきてくれたすまなかったなへい時も勘にしてくれ私がついていながらざまあなかったいいえ 男たちだけだったら今頃みんな仲良く山犬の腹ん中ですよ旅のお方ゆるりと休まれよすっあらーいい男じゃないはいここのシーンねふわり結構好きてかトキが好き もののけ姫の登場人物でトキがねぼし様もかっこいいんだけどトキかっこいいよね好きはいではコメントを読む自分にものまネの再現度高くてすごいレッドキャストありがとう見てっからね見てる回数が素人とは違うからわっパチパチ嬉しいありがとう あ、え陛下来てるじゃん陛下えリオネル陛下来てる陛下<笑>陛下のねあのねふわりはね王室付きえー、っとご親王室付きの格闘家の先生になる。<笑>遊びに行きます 勝手に決めました<笑>ありがとう陛 下, 陛下ありがとうございます嬉しいです<笑>うさぎのぬいぐるみ3月はさあのー、ふわりの月だと思ってんだだってさバニーカチューシャとかさあバニーカチューシャありがとうバニーカチューシャとかさあと尻尾もそうだしこの蝶ネクタイもさ ふわりリスペクトっていうことでいいですかリアリティさん。<笑>ありがとうございます。ま あ, あね。鳥打ち鳥打ち鳥打ちありがとう鳥 <liesificar> 打ち鳥打ちあのね、ふわりはリウちの期待に応えたいんだ<笑>、ね。 あの鳥内からパニーカ花中をいただきました。まず最初におられます。ありがとうございます。あの皆さん、ふわりの猫耳のことを覚えていますか？ええー、あの大惨事です。スタッフも騒然となった大惨事です。あのー、あつきますね。ありがとう本当に鳥内。 ねえて痛いなんかこうふわりの耳と<笑>戦ってんだよ。<笑>横からもちょっとね見てください。 ど、どうですかこれあのー、あの、すいません本当にでも、ありがとう嬉しいなんか、ねだったみたいななんか、ごめんねありがとう<笑>あのね、きーキリキリキリキリマイニングの努力の指輪をつけますあ、こっちだった チューシャー付きの努力をくれーじゃあこれで配信していくれ、うん、ありがとうえっとねちょっとコメントを見ようかな。貫通<笑>そうね耳と耳の争奪戦貫通貫通してぶっ刺さってますがそうなんだよねちょっとい痛いけどなんか痛みに慣れてきたありがとう システマね貫通していていシステマシステマ<笑>痛くないっすふわりシステマやってるんで耳貫通してても痛くないっすありがとうありがとうあミカちゃん終わったミカちゃんさ今日ねミカちゃんのとこにマクマ来てたね わかる。ふわりも悪魔来たことあるから。怖えよ。ここは、ね、リアリティは悪魔が住むんだ。早くエクソシストの人呼んだ方がいいよね。エクソシスト VTuber いないかなああハテナッチランドセルありがとうふわりのランドセルは、期待通りだから。うわあ あー<笑>なんだろう <笑>ありがとうー。<笑>ラランランラララララ。はいはい。ててんてん。天使の羽。<笑>背中にフィットしています<笑>。ありがとうー。リアリティ一年生。眠いほありです。 いい、嬉しいな。ありがとう。ありがとう。なんか、ランドセルつけると小橋になるのはふわりだけか。なな、<笑>な山だ。山だって誰かわかんないけど。ありがとう。ランドセル。ああ、桜とコラボ。 わふわりもね一応あの小学校はハッピータプル製の小学校だけど一応ね中学高校行ってるんだよふわりはあの空手の推薦で中学高校を学費は免除されたすごすごくぐらい一応ね 新情報ふわりの中学高校は行ってます<笑>ありがとうランドセルじゃあ、この辺で一回 c も挟もうか一旦 CM どぞー強い相手の技は早すぎて見えないでしょ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 ちょっと見ていてくださいね踏み抜き下段蹴り下段突きすごいこの強度さすがメイドインハプタプすごいぜフワリルーペフワリルーペの拡大率は二百五十倍フワリルーペ大好きフワリルーペ <笑>今日の企画教えてふわり先生のコーナーイエーイ<音楽>はいふわりのことをみんなどれぐらい知ってますかうんうん、うん、だいぶ知ってるね素晴らしいじゃあ今日の企画やめようか はい、嘘嘘でーす<笑>今日はあのー、マシュマロで来ていた質問も含めてふわりがテンポよく20個の個人的な質問に答えていくねふわりのこともっとよく知ってほしいんだふわりはでもさあのー、ふわりなんかこうねテンポよくってのが 苦, 苦手なんだよなんか ふつは普通に喋ってるんだけどなんか結構のんびりとした口調だねとかよく言われるんだけどそんなことはないんだ動いたら速いしねそれにちょっとこうたぶんきが速すぎて言語が伴ってきてないんだわ ま, まあね意識だけがこう加速しちゃってる感じ<笑>あっふわりルッペとりうちありがとう ルビーから欲しいんだろうこのポーズが。ふわりルペ大好き、えー。完全にウインクは攻略しました。えー、ひひ。 じゃあね、この、ね、フワリルーペで知能が上がったところでテンポよく、えー、20個のね質問を答えていくよえー、っとじゃあちょっと待ってこう、はあはあ、えい、ー、スタートえどんな性格強い賢いかっこいいハピタプルスですしゅ味は、えー、っとゴリラの動画がと、えー、ストファイの実況を見ることです 特技特 技, 特技はカ ル, カルテです<笑>幸せを感じるのはどんな時あのゴミをポイって遠くから投げてゴミ箱にシュッてきれいに入った時は幸せを感じます悲しいと感じる時えー、とお釣りをですね、えー、と店員さんにカルトンで渡された時怒りを感じる時はシャンプーの詰め替えの時です自慢できることはえー、と強いところです好きな食べ物はうどん 嫌いな食べ物はトメド。好きな映画はジブリ。好きなスポーツはマット運動です。好きな季節は夏。セミナーの毛がれがいっぱい取れる夏。え今一番欲しいものはオキュラスゴー V R です。最近見た夢はゴリラになる夢です。え大雑把神経質大雑把と言われます。無くしたら困るものは。 夢<笑>一番きつかった運動はバク転です将来の夢はえー、と武道館ライブです<笑>ストレスの発散方法はえっ、ー、と最近買ったミットでこうやってねあの打ち込むこと以上ャーイってこれちゃんと答えられたパチパチパチパチいやーいいですね かんいや確実にコメント力がふわり上がってます週一のふわり塾のおかげですありがとうありがとう<笑><笑>コーヒーはねこうやって一滴一滴丹精心を込めて入れる藤岡弘ですへ<笑><笑> ンジョサルミアキと注文したミットえっあそっか<笑>そうだったそうだったそうね注文ミットは注文したそうサルミアキとセットでミット持ちやも注文。うんリアリティのねとこにまだあるんだ誰か罰ゲームで使ってくんねえかなと思ってねアモンくんとミカちゃんとかねいいよねサルミアキ罰ゲームにぴっただと思いますプレゼンでした じゃあ、あのー、振り返ってみよう質問は早かったもんねちょっとね、早さに追いついていけない諸君もちょっと解説していこうと思いますはい1個目趣味はあのね最近の趣味これはあのー、東山動物園のイケメンゴリラいるじゃんシャバーにマジでイケメンなんだよとゴリラの動画とあと あのー、カプコン、あ「ストリートファイター5の」あの梅原さんの「あの、獣道」っていうあのー、実況動画見るのがすごい好きそう、あのマシュマロあのおすすめしてくれたのありがとうあの、全部ねみ見てからこう返そうと思ってマシュマロの回答今ね見てる途中梅原さんもかっこいいけどさ梅原さんに挑む時戸さん いい俺なんか分かってるよね見せ方がなんかあの二人の戦いはマジで熱い<笑>格闘家目線から見てもあそこでそのね強パンチとか使うんだっていうこうあのきの付き合いがすごいと思うぐらいは楽しいでその間に、ま、ゴリラの動画挟む<笑>ゴリラの動画面白いよ見て。 騙されたと思ってゴリラの動画見てごらんはいじゃあ次幸せを、はい、あいっちゃったいっちゃった幸せを感じるのはどんな時これさわかると思うんだけどこう最近あの花粉の季節ってじゃんなんか鼻ふんって噛んだ後にクシャクシャってねぽいってこうね三メートル先ぐらいのゴミ箱にさ投げるじゃんみんな入る なかなかねあのこうあのね入れ落として投げない方がいいんだちょっと片手でこうテレビ見ながらポイってこうポイってやったときにスッとえっと気持ちいいってあるよねこれ分かる分かる分かるよね分かります<笑>これがふわりのね幸せ感じ時かなこんな感じ 外すとね外すとみんなどうするもう1回戻って挑戦するタイプあの諦めてポイって捨てるふわりね負けず嫌いだから諦めないもうだから入るまでなやり直すんだおふわりはでも10回やったら入るかなさすがにあだんだんこう近くなっていくるね<笑>距離が<笑><笑>、ね。あわ分かるハテナッチ分かるノベラ分かるあるある。 やっぱね、そう外しちゃうね、ねゆつきゼロ距離で投げても外れるってクワリロペかけたほうがいいですよ<笑>そうね、こうね拾いに行くのね、めんどくさいんだけどうーって言いながら、こう一回また距離取ってやるんだよね<笑><笑>はい、じゃあ次 悲しいと感じる時はどんな時これあの説明が必要だと思うんだあのさあのー、大体のお店とかってお釣りってこうやって手渡しで、えー、23円のお釣りになりますってこう手渡しでこう手を添えて渡してくれるじゃんあのあのー、お店によってさなんかあのカルトンっていうさお金入れるトレーみたいなあれでお釣り渡されるとさ悲しくないこっちはさむしろ手こうやって構えてた時。 <笑><笑>あのねとりあえず23のお釣りになりますってこの手はどこへいったらいいのこのお釣りを受け取るとした手はどうしたらいいなんかね悲しい気持ちになりませんかっていうね最近あったからそういったことははい次<音>怒りを感じるのはどんな時 これ、やっぱりシャンプーを詰め替えるときだったんだけど、シャンプーの詰め替え、むずくね？みんなシャンプーのさあの詰め替えをさまずあのー、フー切るとき失敗することない、切れ切れ切れねえんだ、切れねえんだ。でこれ切れたとしてもあのー、すげえちっちゃい穴しかね、えからも全然全然。全然 全然出ないでしょあのシャンプーのこの穴が狭いんだよー入んないんだよ、周りにドラドラドラド ラ, ドラってあーあーってそれをこうやって頑張って拾ってこうやってフワリを洗う派かな<笑><笑> ああのーねあのね、ー、しかもさ、冬晴れ、今さ寒い時期でさ、あのー、お風呂って裸じゃん裸でさ、こう詰め替えってた時も寒いしさ、もう早く詰め替えたいし、滑るし、もうどドどロろドロなるし、まあ、とりあえず拾って頭あるけどね。<笑>これ、あっ、みんなわかる、わかる、わかるよね。 これね、ふわりにあのスタッフさんにさ裸でやるのめんどくさいっすねって言ったら「あの入る前にやればいいじゃん」って言われて「なるほどね」って思った<笑>そっかお風呂入る前にこうねちゃんとハサミで切ってしっかりこうねこぼれてもいいとこでしっかり詰め替えればいいんだ、まあ、解決したねありがとうございますそうね そ<笑>うフシュフフフそうだよそそっかそうだ<笑>ねそう そ, そうそうそうそうそうみんな分かるとうまく入らないですねってサルセリカがそうなんだよ入らない入らないはいじゃあ次に行きましょう<音声>自慢できることはえこれ あ、強いって言ったんだそう、やっぱふわりのアイデンティティは強さ あ, んあのー、普通の人間よりもフワリは強いえ、あのー、ね早いんだ4 足, 足歩行もできる早いしかも早い4足歩行は誰だってできるね分かる分かるからふわりは早いの4足歩行が早いやってくんねえかなー誰かの VTuber 企画で 五十メートル走四足歩行リレーみたいな四足歩行最速決定戦はー や, やってください誰かふわりはシードでいいよふわりは強いからね<笑>そう強い絶対はしい強い速いそう強い速い強い速いかっこいい眠めふわりです あ、強い、速い、まなみ、ランドセルが似合うネムイフアリです。はい、<笑>こんな感じ、<笑>こんな感じ。じゃあ次。嫌いな食べ物は？これね、と ト, トメイトが嫌いなんだフアリは。でもあのシオンジョーがサルミアッキって言ってくる。そう、サルミア、あのサルミアッキも嫌いだよ。ああでもちょっと、うん、嫌い、嫌い、嫌い。サルミアッキも嫌いだけど、でも。 あのもしこう殺されそうになった時に、えー、サルミアキとトマトどっちか食べないと殺すぞって言われたらふわりはサルミアキを食べるそれぐらいふわりはトマトが嫌いなんですケチャップは平気なんだけどね不思議だねなんか嫌いなんだトマトが。 次ぃーえ<笑>あ陛下ありがとうあのー、ゆりちゃん、朝宮ね朝宮に 50m 企画やってもらうように頼むどけなありがとうちょっと、朝宮にはふわり余裕で勝つ負けねえ VTuber デビューした方がふわりが先だふわりが先輩だからな<笑>、うん、<笑>お願いします<笑>はい じゃあね、次ねあ今一番欲しいものはあの VR が欲しいかなあのオメシスのさ動画であ の, あのレイちゃんがダイエットでさいっぱいいろんなこうあの VR ゲームやっててすごい楽しそうだなと思ったあのボクシングふわりあ の, ボあの組手の相手いないんだよねだから組手の相手が欲しいだから VR で実現をするだから VR を純粋に。 ダサーはいは次ー<笑>ラスゴー最近見た夢目はあのやっぱあの、ゴリラの動画見すぎた影響だと思う自分がゴリラになってる見たらんかねでもゴリラになっちゃったけど意外とあの思考はしっかりしてるし あのー、なんならこう、動物園のゴリラなんだけどこう、見に来た人間をなんか、下に見てる気持ちだったもしかしたらゴリラそういう気持ちで見てんのかもねああ今日もなんかね、暇な人間どもが見に来たんだなーみたいなちゃんとドラビングもしましたあ、ちょっとふわりのあっふわりのゴリラまでありますちょっとみ見てふわりのゴリラ。 これなんだけど<笑>、これなんだけど、あのー、え違うこれ似てるからね。ああ完璧なゴリラありがとう。バナーナー、バナーナー、バナー ナ, ーバ ナ, ー ナ, ーバナありがとう。ゴリラってそんなバナナ食べないんでね。知った。むしろあのリンゴの方が好きだと思うゴリラは。 かわじゃねえかよ<笑>バナナかと思ったら<笑>これかわじゃねえか<笑>ありがとうバナナの川<笑>ありがとう次行いくよほい好きなスポーツは、えー、マット運動みんなさ小学校の頃やんなかったマット運動いや中学でもやったかふわりなふわりなじゃなくてふわりが得意な技は。 開脚前転と飛び込み前転が得意です。次。あ、こう終わりだった。<笑>あ、あのー、みんなあの好きなスポーツ空手じゃないのって思ったでしょあね、空手道はスポーツじゃない。空手道はスポーツじゃない。です。 こんな感じだいい<笑>開脚前提見たいそうだねふわりもね開脚前提をやりたいけどちょっとあの悪魔が来る可能性があるからちょっと今日はやめとくわうんあの一回ねこう開脚前提をやろうと思ったんだそしたら一回悪魔来たんだよ怖いね<笑>だからちょっと怖いね 開脚前提、今日やめとくわ<笑>ねきっとねエクソシストの人を呼んでこう、悪魔払いした後に開脚前提やんね<笑>悪魔怖い人長怖いね<笑>悪の戦闘員空手は人生名言かよー<笑>さすはありがとうあとねえっとありがとう シューこれシュシュシュでな ん, なんて読むんだっけなんかねシュままあ、とりあえずシュあのくさありがとうシオンジョーだいそありがとうえあきむねあきむねシューティングスターありがとうあ投げ中してあるじゃん山田。<笑>山だ田投げ中してくれたのねじゃあそれよふわりの渾身の投げ中もうっ うそそうそうちゃんとやる<笑>恥ずかしいん恥ずかしい恥ずかしいぞこれはちょっともういいかしてくださいあ綾野浩二うっ綾小路ウき じゅうき「悪魔って貼ってなきゃけどあのね前のふわりのリアリティの動画悪魔こうあくま降臨編見たほうがいい<笑>マジで悪魔来たからうん気をつけたほうがいいよ見たほがいい見てくださいお願いしますえー、っとあのねみんな今日はこの辺でもう一本ん CM を用意したんだ見てくれ。 CM どうぞ。さあ、運賃、キーパーたち。結婚民、山好き。のっけて、ふわり塾。ふわりふわりふわり道場。うん、うん。よく来たな、もやしども。俺の名前は眠いふわり。宇宙最強の。 空手カップチューーバだみんなふわりブートキャンプに入隊おめでとう何ボート見てんだお前らもやれ立 っ, 立ってやるんだ立ってやるんだあリズムとって俺についてくれば5分後には無敵の体が手に入るぞ準備はいいか基礎編だそれじゃあいくぞ最初はワンツーパンチからだ ワンツーワンツーワンツーワンツースリーもいくぞワンツースリーワンツースリーワンツースリーワンツースリー今度は3スリーで鍵付きをやるいくぞ3213はいワンツー鍵付きワンツー鍵付きワンツー鍵付きワンツー鍵付き ワンツー鍵付きワンツー鍵付きワンツー鍵付きあ慣れてきたなこの調子でいくぞ次はワンツースリーでよけるを二回いくよスツーワンワンツースリーはいよけるよけるワ ン, ワンツースリーはいよけるよけるワンツースリーはいよけるよける しっかり相手のを想定するのがいわりずくってキャンプいくぞ321はいワンツースリーはいよける来たよけるはいワンツースリーはいよけるよけるワンツースリーよけるラストワンツースリーはいよけるよける OK 次はそうキックだ足を動かしていくぞ キキキキキキキキキキキッッッッッッッッッッックククククククククククを2回 3, 2, いくよラスト 1, 2, じゃあ休憩していいぞ。 待待待て待て待て足は休んだ足はリズムを取るんだリズムを取って休憩はい休憩終わり次はワンツーパンチした後に横に相手が来たとして相手にエンピワンツーエンピだよ4321 <笑>はいワンツー横に来たエンピ反対ワンツー横に来た相手に エンピワンツーハイエンピーワンツーハイエンピーいイ、はいはい。慣れてきたな。今度はエンピの後に。利権を入れる。ワンツーエンピーリケン。三二一。はい。ワンツーエンピーリケン。ワンツーエンピ。 ちゃんと相手を見るワンツーエンピケンほいラストワンツーエンピケンまだ終わりじゃねえんだケンやったあとそう何する逆突きだよほいワンツーエンピケン逆突きだよよ321ほいワンツーエンピケン逆突き反対ワンツーエンピケン 逆突きワン、ツーエンンツエピーリケン逆突きラスト、ワンツー、エンピーリケン逆突きオッケー<笑>頑張ったな、だから、ふわりーブートキャンプはここで終わりじゃねえ、限界まで自分を追い込むのがふわりーズブートキャンプはい、牙立ちして、牙立ちのまま。 ワンツー、ワンツー、ずっとワンツー、好きだ、3、2、1、はい、ワンツー、ワンツー、ワンツー、じゃあ、ふわり隊長の合図で、自分ができるところまで速いパンチを打ち込むんだ、ふわりがよしと言うまでだ、いくぞ、3、2、1、はい。 いおいいいか肩幅に戻ってよしそうパンチしたあとはキック最後に相手にキックを見ましてボコボコにするんだどう321キ ッ, キックキックキックキックキックキック321のふわりの合図でお前の マックススピードをやってるんだいくぞ321はい321はいじゃあお疲れ様頑張ったな呼吸が荒くなってるから一緒に。 動き整えよう吸って吐いて吸って吐いて吸って吐いて今日はパンチの筋肉と足の筋肉限界まで追い込んだからきっと明日筋肉痛になると思うでもそれは筋肉が破壊と再生を繰り返している証拠だいいことだからな ストレッチを入念にやっておくようにでは最後は例で終わろうはい、気をつけ正面に やべーやこれはやってくれたみんなこれふわり一生懸命昨日考えたメニューなのえー、えー、選曲も眠いふわりです大<笑>いいありがとうこれはあこれ 好評だったら、あの今日今回は基礎編だからあのー、応用編でフワリーズブートキャンプ好評だったら続けていきますさくらありがとうっへっへみんなやってくれたかなフワリ塾は見るだけじゃダメ一緒に体を動かすのがフワリリアリティですは い, い, っぱい あのゲストありがとう。猫マっしぐらお疲れ様。お疲れ様です。ライムお疲れ様です。お疲れ様。ゆめちゃんお疲れ様です。ああ、ママママママンシューティングスタートママン大草原ありがとう。ふわりはママンってわかる。ゆつきゆつき。ゆつきは褐色が好き知ってる。それは草えー。シオンジョ大草原ありがとう。 <笑>シュンシュンシュンシュッシュピンクありがとうシ四本町大先ありがとう、えー、あえっ、ー、と、ね、えっ、ー、と、はいあ、ウサギウサギウサギー猫まっしぐらありがとう猫まっしぐらなのにウサギなんだねー<笑>仲間仲間あ、ちょっと待ってはい ふわりは一応うさぎじゃないんですけどねまあなあのー、種目は一緒ということではいうさぎコラボー取ったー下半身がプルプル言ってる<笑>これがねふわりブートキャンプの映画です はいいっぱい運動したね今日もねはいあーありがとうあタッパスタパスの努力の指輪じゃいつも政権的だからちょっと違う感じいこうかなタパスのこっちかはいーはいーあ、この ボーンってドラ気持ちいいね<笑>楽しい<笑>ありがとうタッパスの努力タッパスの努力受け取った<笑>ママ二号二号ママじゃなかった<笑>ごめんママって言ってごめんママもごめん二号ママもごめん<笑>あの N, N さん<笑> N さん、ありがとう !N さん<笑>ニ5ママも教えてくれてありがとう<笑>はいニ5ママと N さんは違う人終わりや覚えたありがとうごめん勘違いして<笑>すまんかった<笑>悪の戦闘員前蹴り連打マジできついですよやったいやねきついんだまん蹴りはありがとういい はい、こんな感じ今日は盛りだくさんだったね4足歩行もしたでしょあとあの質問にテンポよく答えたしあと「フワリーズブートキャンプ」こいつは流行るぜ待ったなし DVD 発売待ったなし<笑>あ新しいさみんな CM 見たどうだった ふわり、えっと、ふ、ふわりまるうどんスープの CM あれね、ダンスめっちゃ大変だった<笑>あのうどんダンス大変だったふわりまるのうどんスープどうですか<笑>あやのこうじ、うき、ちょっとはつみだったから体が追いつかなくった<笑> <笑> あ, あそれじゃあのアーカイブもう一回ね見てくれたらふわしい<笑> あ, あレッドキャッツ面白もかったえー、とシュシュシュンどうだったってどうなんだろうか、ま、どうだったんだろうか<笑>どうだったんだろうね<笑>ピンクモンバット面白かったありがとう DVD 予約しなきゃありがとうありがとう<笑> あとね、動画あのー、YouTube の方にあのー、ふわり眠いふわり探検隊」シリーズ第1作目あげたから見て力作なんだこれがオープニングからめっちゃかっこいいからあとふわり藤岡弘めっちゃ研究したものまねをでねこうね研究しすぎてあの眠いふわりなのにこうね 藤岡弘ですって一回自己紹介しちゃって<笑>みんなに<笑>、みんな に, <笑>んなに<笑>お前はネームふわりでやって。<笑>藤岡弘一回<笑>、藤岡弘<笑>がふわりの中で前降りてきたからね<笑>。危ない危ない、でもね藤岡弘はいいよね。ふわりは好きだ。藤岡弘が<笑>。<笑>あ、じゃあ、あの、忘れちゃ。スクショタイムしますか。 今日はどうしようかなガチ恋距離好評だったよねみんなガチ恋距離みたいだふわりの<笑>ちょっと今みんなふわりの脳みその中見たでしょやだ恥ずかしいふわりの脳みそ見ないでいいいい俺を見ろ 俺を見ろ。いないいない、いないいない、いないいない、いるいる、いないいない。わあ。<笑>かわ い, いかろうは。あの。あのみんなポニョって知ってる崖の上のポニョ。あのふわりの賢い。 ほにょっぽいと話題ですね。写真撮った。はいー。あ。忘れてた。ふわりの四速歩行のスクショ撮って。行くよ。 ふわり4足歩行モードシャーン<笑>これね4足歩行で走る時のコツを教えてあげるねみんなにこう4足歩行こうやって4足歩行しちゃダメだよこう<笑>こうやって4足歩行した方がめちゃくちゃ速いでまずじゃあへあのちょっと見ててこれで 四足歩行するじゃん遅いじゃん<笑>めっちゃ速いんですわはいどうだったへ、えー、四足歩行ふわりとったもうね ふわりの下半身が限界が来てる<笑>バーチャルプルプルしてる<笑>いいじゃあね悪魔がね4足歩行しすぎると悪魔くっからねこの辺で終わりにしときますかあれね一つつやさあのさふわりの前にあったさミカちゃんのさヨネズのレモン超かっこよかったねあそれだけ<笑> <笑>じゃあねふわりも歌いながらバイバイしよっかはい絵本って最初なんだっけ<笑>はいはい今日はここまでふわりのお歌でバイバイしよう あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、その全てを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い。 雨が降り止むまでは帰れない。今でもあなたは私の光。